マスクの違いについて皆様お元気ですか佐賀の金猿と福岡の金猿の提供でお送りいたしますフィッティさんのマスクになっていますがどちらが表か裏か分かりますかなこれはご包装になっていて滅菌されていると思います実際に開けてみました形が違いますね